だけど「今日捨てに行くよ今までの生活やめよう今日捨てに行くよ」「もう過去だけど君が好きだったよもう嘘いらないだからグッバイ今日捨てに行くよ」「なーなあ今日から捨てにするよグッバイ」 Goodbye.